こんにちは、みゆうです本日は埼玉県にある秩父国際カントリークラブさんに私のお友達のまりかと一緒にやってまいりました今回午前半63だったんで55にします私は100はたきたくないんでうん44目標は頑張ってやっていきましょうはい、はいはい、お願いしますはいしょ いいいいんじゃなやしょうがない下り分結構流れちゃうのでしょうがないと思う。 フ, フラットだったらそんなに曲がってないと思う、はい。やっぱ風とかあるんですね。じゃく下り分さほらどんどんどんどんこう早く着地しないからどんどん曲がっていっちゃうじゃん。はい それでもすごいうっ頑張った。うん。早いなここ。いいっすね、うんあういす。あれでもここまで行っちゃうんだ。き登りだからね、はい。だからと言ってなんだかんださ登るじゃん。早いじゃん。普通にやったらいいんじゃないかな。 <笑>まああのあの分だね<笑>すげえなんかブレーキかかったもん<笑>やったうわきたうたうー ん, ー ん, ー ん, ーんあ強い強いねあついついついパカパッパッパ ナイスあよしよしよしバカあ出ちゃったでも左広いからねおおおおおおおおおた。うん。うん。大丈夫大丈夫。あのラフ。いい感じにおおお 疲れてるじゃん w <笑>久々にスルーやると<笑>そうよねあうわーどっちなのだだ ん, だんみんな目残ってそうじゃんね、ありそうだよね<笑>よし音はよし百四十ヤードあるのでちょっと7番で はい、ちょちょっとね、はい、き刻むというか。はい、そうします。無難に。はい。七じゃなくてもう。うん。すごいあるなんで七番でやります。うわ、やっちゃった。三打目だよね。はい。はい。 <笑><笑><った><笑>うーんナイスですってしいあーまあでもナイスですよ。 なかなか最後まで合わずピョピョですよ。ね。うん。ナイスナイス。イスえー、うん。ナイス。うわあ惜しかった。やばすぎくん。危ない。 一曲。ナイス。よし。じゃあ残りこれ ラ, ラストですよね。はい、ラストね。はいはいまあ、結果は終わってからにするとして、森ちゃんのラウンドレッスンのまあコース編二回目のやつですね。をまたちょっとマリカちゃんにコメント読んでもらって。はい。お願いします。お願いしコメント OK 来ています。今さんから。 トマさん初めて拝見しましたゴルフ初 心, 者初心者にとって100ギリって大きな目標ですね真剣にやれば1年かからないですよ頑張ってそして何より楽しんでください応援してますありがとうございます、はい、楽しんではいるのであとは実績がつくのみですねはいありがとうございますとっと恵さんからはいいこさんラウンンドレッスン羨ましいでです私も100切りできててなくて 応援してますので頑張ってください優し い, 優しいなんかすごいあれですね応援ね嬉しい<笑>嬉しいです同じぐらいの方っていうのが一番なんか嬉しいですなんか一緒に頑張ろうってなりますよね<笑>、うん、確かにラウンドレッスンもあんまり み, みんながみんなできるもんじゃないのでちょっとできればものにしたいんですけどね<笑>頑張ります次<笑>、はい行って行きます ハムハムさんからハムハムさん、ありがとうございます目指していたハーフ50は先日達成しました<笑>今度は宿斬り目指して頑張りますねってのことです置いていかれてるあれですよね、前回コメントいただいて<笑>ハーフ50切り目指してますってご連絡くれた方だうもう 切っちゃったんですね。<笑>早い。何したんだろう。<笑>一緒に頑張りましょうって言って、もう先行かれてる。ね、<笑>一緒に頑張りましょうとか言ってたのに、えー、結構練習したのかな。教えてください。い<笑><笑>きます。ナイチさんから、はい、フェアウェイのドライバーかどういう意味？笑。<笑><笑>あれか。はいはいはい。ゴルフはイメージしたように体を動かせないのが面白いですよね。練習あるのみ。うんうん。 そうフェアウェイのドライバーっていうのは、まあ、私の番手がそのドライバーの次にウッドなんですよ。で、ウッドがあのフェアウェイに乗った時に一番飛ぶ番手なんで。そう、フェアウェイかいのドライバーみたいな感じでこう言ったっていう、<笑>そういう話ですね。<笑>そうです。あのスキーでもきょとんで。三番ウッドとかスプーンとか、五番ウッドクリックとかって、はいはい言いまね。そうそうそう、それを。 あのナンバーウッドは何っていうのを、そういうふうに答えたってこと。<笑>で、五番ウッドってなんて言うと思うって言われて、フェアウェイ界のドライバー。<笑>ドライバー並みに飛ぶっていうのを答えたっていう。<笑>そうです。いける<笑>ありがとう<笑>、はい。はい、えっとラビットちゃんさんから。はい、<笑>ナイス。ありがとうございます。<笑>ショットなくなっちゃった。ショットなかった。ナイスショットなくなっちゃった。ナイス、全体的にナイスだったってことで。<笑><笑>ありがとうございます。<笑> はい画のやね、はい、ひろっち月島さんからひろっちさんモリちゃんにどんどん惹かれるわ笑顔最高季節の変わり目体に気をつけてください<笑>確かに<笑><笑> 気, 気をつけてください<笑>気をつけてくださいカフ<笑>から<笑><笑>本当にいいですよねモリちゃんの笑顔は好きです私もいきますえっと俺の SS さんから<笑>ありがとうございますファーウェイ まあ、あこれから「5番ウッドそうますそ、ね」改めて「何て言うんでしたっけ?」みたいな感じでこう「あファーウェイ」ってであのそうら、ま。そういえば「5番ウッド」って何て言うんですかってまた言われたんですよ確かあの時いやらしく。でそん な, なんかこっちは一生懸命なんで覚えてないじゃないですかそピーって感じなんで<笑>そしたら「そうファあれ何だっけなファーウェイ?」って言っちゃったんですよっていう。<笑> <笑>カタカナっていうのを覚えてたんですけどね。そうですね。クリーク。ゴマオットがね。はい。です。クリークです。覚えました。三番奥はスプーン<笑>ー。ありがとうございます。次の動画のやつです。<笑>はい。ナビットちゃんさん。はい。ちゃんちゃんさんからナイスショットあ。ありがとうございます。ショット使ってきました。<笑><笑><笑>ありがとうございます。嬉しいです。以上です。はい。 皆さん、コメントありがとうございます。またお待ちしてます。ありがとうございます、いつも。<笑>最後はパフォー。212、うん。結構短いそう、短いん、ね、で。もうちょっとスコアが縮んでもセいになると思うんですけども。いいなどもうん、ないえぇ、ー、うーん。 戻ってきてればいいよねどう出てるか、うん、見えないね、こっからだから、うん、ないことはないと思ててうんですけどライバーがどちらかってアプローチミどちだかっ て, っかって<笑><笑>練習しよう。いいじゃないカレ、うん、ーカナイスショーよしいい感じですね音が います。元気 だ, ないいだ。元気 だ, な<笑>最だ<笑><笑>。最後だから。ミス。最後だから有り余る力を全部。最初の最後は笑顔でつそうそうよそうよ。中だるみするの。<笑>人間ってするもの<笑>残り七十ヤードで、えっとキッチングでいます。 ちちちょっっっっとゃゃたたかから短いい方向で、OK、ですでかいのああグリーン越えあんま寝てないからだよ。 あんま寝てないんだ寝不足だからだよ行きますちょっと奥だからなうん極力稼ぎたいところではありますねとか言ってうんいいぞいいぞうわぁそこは速くないんかいバンテだよね多分ね<笑> 三度だったからか。うん、あ、あ、そっか、そっか、番手、そうですね、同じ振り幅で番手が。そうか落ちてからすごい転がさなきゃいけないから。三、三度だってやっぱとま、止まっちゃう。うん、パパカーン<笑><笑>バグっちゃってますね。いやー、いつもとんなんじゃないかな。 十八ホール目にして寝不足ってわかるっていう<笑><笑>何時間しか 寝, 寝てないんですかえー昨日寝たのが五時半とかじゃん<笑>最初に言わなかったのが偉いよね<笑><笑><笑>なんか最初に言うとなんか言い訳っぽいじゃん今日ダメっすみたいな<笑>でもだいたいそうなんですよそうなんですよ言い訳でもなんでもないの普段から結構そんな感じ よかったよかっ た, ト<笑>、うん、よか っ, ただって。 スケードの最後までパターンがわからない人<笑>結局つかめずつかめずつかめたかも遅遅<笑><笑><笑>すぎる遅い遅い<笑>いいなよかったねいや最後やっぱ決めるのがいいよね気持ちなしナイスやっと本調子に戻りました<笑>終わりました今日<笑> ってますありがとう。 正しくゴルフでしたんで。ちょっと変わらない感じ。<笑>スコアだけ、<笑>ボロボロだと思う。そうですね。スコア最終的にはどんな感じでした。ちが百七 で,、ね、です。百七。私が百二十四です。四。ああ、なるほど。はい。じゃあ、ちょっと感想を言ってもらって、終わりたいと思うんで。はい。まりかちゃんからじゃあ。あ撮影とかって続け て, て、もっと硬いものかなと思ったんですけど。 まあ、その緊張のせいでスコアが崩れたっていうことにしときたいかなんで<笑>、<笑>そうですね、言い訳をさせてもらいますか、あと初めてだしね<笑>、はいはいはい、私は前回と同じ120台をまたちょっと叩いてしまったので、ちょっと練習も頑張ってはいるんですけれどもって言ったら、ちょっと伸び悩みですかねの、伸びてもないですけれども、まだ。<笑>なんかんちょっと 厳しいですねちょっともう一回今までの動画を見返して初心に戻る練習をします、うん、まあもう右に行っちゃうのがちょっと変わってないなって感じだよ ね, うよねもうシンプルにいっちゃうと ね, ね, ね、うん、そこがまっすぐ行けばだいぶまた変わってくると思うからやっぱそこが最重要課題みたいな感じですね。 はい、後半のハーフ十5も切れなかったのでうんそうですねててまあそこさえクリアしたらズバンっていく可能性はあるんではい、はい、頑張りますまたちょっとラウンドしてっていう感じではいお願いいたしますじゃあそんな感じで終わりたいと思いますありがとうございますうわ<笑><笑>